ラジオネーム金箔さんありがとうございます先日とあるハガキが届きましたこの度結婚式を挙げることになりました是非<笑>ご出席くださいますようご案内申し上げますああ俺より先に彼女作って結婚した裏切り者がよくもまあシャーシャーと招待状なんか送れるな 短絡的で計画性もないノリだけで生きてるバカずらしたバカップルのバカイベントなんさ<笑> 3万払って見る価値なんてこれっぽっちもねえんだよ<笑>だけど<笑>どうしてもって言うならご祝儀なしで言ってやるよ<笑>分かったらさっさと俺をもてなせ<笑>寿司食わせろ肉食わせろ酒飲ませろ女紹介しろ主役は俺だうるせえ とんでもねえな、こいつ<笑> も, も, <笑>もうダメだよすげえなバカップル バ, バカップルのバカイベントってねえちょっとね OBB 軍団の枠組みにはちょっとねもう外れちゃってますね、うん、あ, あのー、これは何 誰, 誰から来たのよ 友達なのこれ友達でしょ<笑> 友, 達に友達に裏切り者ってえいや、言うもんじゃありませんよ主役は俺だってすごいな結婚式の主役はお前か<笑><笑>お前なわけねえだろ<笑>